今回もご視聴いただきありがとうございますキャンプギア DIY 系ユーチューバーのサルですこのチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介していますご興味ある方はチャンネル登録と Twitter i イッターインスタフォローもお願いします今映っているのは鉄職人というパール金属の中華鍋 直径が2 0ンチしかないので、ご家族がいるようなご家庭で使う分にはですね、えー、少しサイズ的に小さいんですけど、えー、ユニフレームの1 7センチの揃い用よりは少し大きいというですね、私にとってはベストの大きさの中華鍋になります。はい。で、こちらでチャーハンを作ってるんですが、今使ってるあの竹のターナーですね、これがですね、本当に使いやすいんですよ。なので、こちらを えー、今回の動画で紹介したいと思っておりますはい、えー、炒める時もですね盛り付ける時もですね便利なんですでこれが鉄直にですねで c a n d o で買ってきた竹ターナー長さが3 0センチと長いんですけどこの長いところがですねあの焚き火調理なんかをする時でも便利なのでこの長さはですねあの短くはしたくないんです はいえー、こちらが一応ャジャンコードですね、まあ、ダイソーでもセリアでもですね同じようなもの売ってますのであの大差がない、えー、天然竹のものがあると思いますでこれのですねデメリットとしてはこのように長いので、えー、収納できないんですね持ち運ぶ時になんせ邪魔なんです、まあ、そういう意味で折りたたみに資金したいなというのが今回の DIY の趣旨となりますでまず真ん中の 端からまあ1 5センチ近くのところで切ります竹をきれいにカットするためには竹の中心だけを残して周囲をですねぐるっと一周ノコギりで切り目を入れていくんですねそうすればはいこんな風にね中心だけ残した切り目から折ればですね竹はきれいにカットできますでこういう風にちょっとあのターナーが曲がってるので重ね方によってはね カタカタとなる感じですね隙間ができますこのあたりの状況を確認しながら頭の中で設計しつつ今回採用した折りたたみ方はいろいろなもので考えたんですけど結果的にロゴスのお玉をヒントにしましたで、3.5 センチぐらい重ねる部分を設けましてそこで、えー、とロゴスのお玉のようにボルトを軸にして回転させてはどうかなとセリアとかダイソーにも 折りたたみ式の金属のターナーとかレードルがあると思うんですけどただあれはですねどうしてもですね持つところが割と短めなのでちょっと焚き火料理するにはね、えー、使いにくいということとあと中華鍋で、まあ、振りながらですね鍋肌をこさいだりするような力を入れる時にその折りたたむ部分からですね曲がっちゃうことなんかがあったりしてそれはやだなと思ってこの方式にはしませんでした。 ちょっっと頑張ってですね手作業で作ってますので今回電動工具は使っておりませんで継ぎ手ですけどねあの一番簡単な書き継ぎという方式で、えー、接合することにしましたで最初にそのボルトを通すですね位置これをまあ慎重に決めましてで穴を開ける前にですねこのあたりっていうその目印をつけるための切りで穴を開けてます 竹、まあ、なんでねあの非常に加工はしやすいですよねはい3 5ンチね重なってますので長さが少しね短くなりますで今の作業はねちょっとねまずかったんですけどこれまた後で説明しますでそのボルトを探しててどのぐらいの長さ太さいろいろ試したんですから結局 M4 とといううサイズのボルトを使うことにしましまた長さが確かね1 6ミリだったと思いますで M4 をねギリギリ通る4ミリの穴をドリルでまず開けます先ほど切りで目印をつけたところに開けただけなんですねまあすぐに開きますおー回る<笑>そうなんですよいいこれがね ちょっと残念だったんですよね。これね回ったら困るんですよね。回らないように、えー、ぴったりと思ってねドリルの穴を開けたつもりだったんですけど、まあ、木材加工って難しいですねこの辺りがね自分の思ったようにはならないんで。 まあ、一緒のこと割り切って、えー、回るメリットを考えてみたんですけどやっぱりダメだったので、えー、もう仕方ないので一方の穴はもう削ってもう一箇所別に穴を開けることにしました。ということでカットするところからまた 3.5cm 近くのところにねノコ、えー、で目印をつけて、えー、半分を削っていきます。 3 5センチ短くなった上に、えー、1 5センチ、まあ合計5センチぐらいねだからヘラの長さが2 5ンチぐらいになっちゃったんですけどまあギリギリ許容範囲かなという感じでした失敗しなければねその1 5センチは犠牲にはならなく済んだんですけど、まあ、この辺りがね、まあ、面白さであり難しさですね安する作業もですねこれだけたくさんあると 結構疲れてくるんですねしたがってあの紙やすりを使う場合であれば80番から120番ぐらいの目の粗いものを使うことでなるべく一度にたくさん木が削れるようにしますし、まあ、それでも疲れてきたら、えー、グリップの形状なんかが違う金属リ、あの棒ヤスリを使って あ, のあくまで自分が疲れないような工夫をしながら続けるっていうのが一つのコツですね。 でここまでね、えー、戻ってきましたので、えー、ここからはね先ほどの失敗をちょっとよくは考えて、えー、教訓を自分の中で見つけてちょっと工夫しましたここここうそうですね、えー、穴をね、えー、全く同じ位置には開けずあえて ずらした位置に開けてますこうすることによってボルトがまっすぐには入らないんですけどそうですねそれによってボルトを通した時にですね2つの竹がしっかりとこう、えー、噛み合う感じに、ね、なるんじゃないかなと思います。 で、えー、先ほどの目印のとこに穴を開けましてちょっとカメラが止まってたんですけどね無事に開け終わりましたそうですでこの端っこもですねちょっと斜めに鋭角に削ることによってよりしっかりとね2つの竹が噛み合うような形状を意識しました このチャンネルの常連視聴者さんの中にはあのガチの職人さんなんかもいらっしゃるもんですから笑われるかもしれないんですけど、まあ、私のようなですね素人の場合だと、まあ、やってみないとねわからない部分なんですけどボルトはね、はい、重ねて押しても入れませんただ入れてから重ねると、はい、こういう風にね竹を、えー、押し込むような形でねボルトが入ります。 はい、これでね割とうまくいったんじゃないかなとその 1mm ずらす点とかはね本当にやってみないとわからなかったんですけどまあ 1mm ぐらいでよかったですねあとはちょっとね、えー、バリというかねヤスリで整えましてこれが完成品 でユリアネジというですねこの化粧ネジを使ってみますまあキャンプ場で使う時なんかねあのドライバーとかそういった工具がなくていいように、まあ、手で回せるものということでねこの化粧ネジを最初は採用してみましたちょっとね見た目がね気に入らなかったんでね最終的にやめちゃったんですけどねはいまあ機能性とデザイン性というのはなかなかね両立しづらい部分で 月々ですね、人によってはね、えー、この方がいいと思うんですけど私の場合は化粧ネジは最終的に普通のボルトに変えました、はい、長さもあるしね、えー、竹のね使いやすい形状がねとてもいい感じですで折りたためるのでねこのように半分の長さになって。 この2 0センチの鉄職人の中にもねすっぽり余裕で入りますこれはね分かりますよねあの調理中にねえとヘラのね先端が地面についちゃうとま汚れちゃうしパッとねどこにでも置ける方がいいので。 なん取っ手側をねちょっと重たくしたくってこんな白カップハンドルカーバー入れてみたんですけど、まあ、サイズはいいんですけどね軽くてね全然ダメでしたねこれは何グリップテープでこれあのセリアで買ったグリップテープもねあのどっかからね出してきてねこっちの方が重たいのかなと思ってちょっとこれをねぐるぐる巻いてみようかなと、まあ、この辺はねちょっと思いつきでなるべく家にあるものでやってます 何か、ね、新たに買ってくるんじゃなくて、まあ、私の基本的な方針ですけどね、えー、家にあるものでやるということで、えー、もう長ぶん前に買ったんだと思うんですけどねもう何のために買ったか覚えてないんですけど<笑>最後は細くなってるわけねあでここにシールがあるわけねそうなんですこの貼り方がねよく分からなかったのでちょっといろいろね終わったら最後は最後どうなるんだ うん、これね説明書を読むというね習慣がないもの で, ね, ダメなんですよね直感的にねできるものっていうのは最近多いのでねあんまり読まないんですけどこれはねちゃんと読んでからやらないとね分かんなかったですね斜めになってるのであんな風にねその斜めの部分を利用する形で で上のフィルムはねいらなかったのでハいでから使うということでした。で, こ れ, でこれがね割と強いしねよく伸びるんですよ。でちょっとずつずらしながら優秀なねグリップテープですね後で考えればこの時はねどうやればいいんだろうってこう迷いながらやってるのでねそのグリップテープとしてのねその素晴らしさに気づかないままね 試行錯誤してるんですけどねここぐらいが最後でしょうはいで最後はどうしようっていうんだろう最後を切っちゃうしかないよ ね, ねそうですねちょっと長いので切れてるからね、まあ、これぐらいの部分にしか巻かないのであれば途中で切って使うしかないですね これしかないもんねテープ止めそうですね切った部分を固定するためにこの付属のねテープこ れ, だ、ね、でこれで固定しますこのテープがねまた後で分かるんですけどねしし最初ねよく分かってなかったんですよということでこれをちょっとこう 1.5 倍ぐらいでね早回ししてますけどなんかみっともないね なこれ重ねてねテープを1周すればよかったんですけどなんかね<笑>ずらしながらやったもんでねちょっとかっこ悪くなっちゃってしかもね一度貼るとね剥げないんですねで引っ張ってもねちぎれないぐらいよく伸びるんですよくわからなこれ まあ、いいダメじゃないんですけどねなんか思っていたものと違うもので自分の中ではちょっと残念で、まあ、いいかうーんとそうなんですこれで結局ねこれは剥がしちゃいましたでまたね剥がれないんですよね剥がそうとするとね、えー、グリップテープ自体がねもうちぎれてしまうというねそれぐらい粘着力が強くってちょっと意外でしたね 引っ張っ張たらあののテープの方が、ね、伸びるしですね。このグリップテープの使い方の要領はですね今回私分かりましたけど分からずやるとですねあのこういう可能性がありますので注意してくださいグリップテープをなんとかうまく使う方法がないかなと思ってでセリアの両面テープだったらうまく貼れるんじゃないかなと思って出してきました。 結果から言うとね、最初からこっちの方が良かったですね。はい。あの両面テープなんで貼った部分が表に出てきませんので、の先ほどの付属のね、テープはなんかこうデザインがされててね、テープが目立っちゃうんですけど、これだとね、目立たないので、まあ個人的にはこういう方がいいなという感じでした。まあ人それぞれだとは思いますけど。 これでね強度的にも十分だったのでテープとしてはねグリップテープとしては良かったと思います持った感じもちょっと弾力が増してね太くなってね持ちやすかったですそうなんです結局目的の重さが足りないのでこれもねやめて一回リセットです はい、もうね化粧ネジはね今外してます普通のねステンレスネジに変えてます、まあ、ステンレスネジでもねあのナットの方がね超ナットだったら締められますのでこれでもいけますで、えー、これはね100均じゃないんですホームセンターなんですけど118円税込みで売ってたシャックルという金具 6mm のものですねこれでいいんじゃないかなと思ってですね ちであとてて、ね、で, でですね 5mm のシャックルもですね実はうちにあったのを見つけまして、えー、それつけたらねよりぴったりだったので、まあ、5ミリの方ででもいいですね、まあ、6mm の方があの少しね余裕があるのであのシャックルの部分に何かねカラビナとかつけて吊り下げたいんだったら 6mm でもいいと思います。 はい、えー、おすすめはねまあより、えー、小さいコンパクトな 5mm の方かなと思いますので、えー、ジャンコードでね確認をしてくださいはいこれで重りもバッチリですよくなりましたねもうね使い勝手としてはね申し分ないんですねでまあしまう時もね外してしまわなくてもまあ折りたたむだけでもね いいと思うんですけど、まあこの辺りもね。念のためシャックルは邪魔にならないかなということで試してみましたが、えー、折りたたむ時もね。シャックル外さなくても干渉しなかったので大丈夫でした。最後にね。ちょっとこう見た目の改善というか、まあせっかくキャンプギアなのでかっこよくということで、あのダイソーのガイロープ、あの腰があるタイプのね。あれをちょっと仮止めして。 持っっってみたたらでですすね非常にこうやっぱ良かったですまあ、手が私が大きいというのもあるんですけどね、えー、太くなって持ちやすかったのであこれがいいなということで固まりました、えー、ということでねこのようなものが今回作った、えー、折り畳たたみ式の竹田穴ということになります、まあ、使い勝手とデザインと収納性を両立できたのでまあいいなと思う方はね挑戦してみてください今回もご視聴いただきありがとうございました えー、この動画ね気に入った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました